申し訳ございません。これ、随、は、分、い、昔に調べたネタだったんですけども、はい。はい、あの、あんまりネタとしては、あの、新鮮じゃないんですけど、やっぱ面白いから無我夢中で私もなんか3枚におろしたんでしょうね。えー、ロレナード・ムロディは、ムロディナはという科学者の方でございますが、はい、ダイヤモンド社から出ておりますが、あなたの9割を支配する無意識を科学する。 という長いタイトルですけども、まあ、知らず知らずにね、思わずそうしていることが実はとい う, う、無意識の仕業なんだと無意識はもう今まで散々扱ってきたんで、はい、あなたも飽きたでしょう。いや、まだ飽きてはいません。えー、内なる光と、 え、アメリカ、哲学者、アメリカの哲学者のバースという方がそう呼んで、呼んだもの。それが無意識であります。で、その働きがなければ私たち人類は当の昔、アフリカで絶滅していること間違いなし。私たちを絶滅から救い出したのは実は無意識なんだと。で、無意識というのはもう、ね、フロイト・ユング、はい。こういう人たちが作りました、え、心理学、あるいは、真相心理学なんかで、 この明らかになった世界ですが、現在は MRI。それも FMRI って言いまして、うん、脳の活動が視覚化できるようになった。一発で見えるようになった。それで、やっぱり最新医学で無意識というものの存在がありありと確かめられるようになったというわけであります。で、私は、あの、割とこの人の説大好きなんでありますが、カール・ユング。はい。えー、この人は人間の経験については歴史より、 えー、夢や神話を研究する方が文明によって覆い隠された真実が明らかになりやすいという。これね、本当に面白いね。うん。例えばね、こういうことなんだね。カナさんはあの、古事記とか読んだことない古事記はないです ね, いないね、まあ。ないないはい、ごめんごめん、えー。いや、でも、一番最初にイザナギとイザナミっていう男女神が生まれて、 まあ、ちゃんと神話の中でセックスをして生まれた子供が、ヒルコという、うん。で、それを足舟に乗っけて、流してるんですよね。足舟あの、まあ、あ、足で作る。足の舟。うん、うん。それで川に流して捨てたと書いてあるんですね。あま、あその、ヒルヒルコというぐらいですから、やっぱりちょっとそういうことだったんでしょうか。うん、でも、このヒルコの伝説が、延々と繋がるのね。はい。 うん。あの、そのヒルコが別の神話でたどり着いたところが神戸の幾田神社のところなのよ。はい。で、幾田神社には、その、ルコのことを別名でエ、え、えべしさん。あ、えべしさんあ、えべしさんっていうのは、ル子のことです。あ、そうなんだ。はい。へぇー。えっと、俵の上かなんかに座って足をちょっと上げてません ああ、そうでしたか。えっと、あの、対価なんか背負ってるんですけど、片っぽの足上げてますよ。ええー、そうですか両足を垂らしておりません。あ、そうなんだ、うん。あれ、なんてか知ってるえお足が悪いんですよ。ふーうーん。あのー、そういうことで流されちゃったということなんですけども、それで、西宮の神戸の浜辺でヒルコがたどり着いて、蛭子さんになるでしょはい。 で、四国の反対側の、あ、から来たんだろうって言うんで、エビ寿生が多いんですよ。エビ寿さん。あの例の長崎のエビ寿さんは四国の底の人なんですよ。へごめんなさいね、話がぐちゃぐちゃだけど。でも、こんな風にして、神様によりせ、に近い人は足舟で流されるという。へこういう風にして、ユング言ってることなんか興味ありません夢や神話を。 研究する方が、文明によって覆い隠された真実があらわになるっていう。はい。まあ、この一言で人間の意識的な振る舞いよりも実はサブリミナルな、その隠された無意識の動きの方が、実は人間を動かしているんだと。だから、何につけ知らず知らずのうちに、そうしているという。このそうしているというのが人を動かす。 エンジンなになっているのではないだろうかと言って、ね。と、はいうね。で、私たちはいつも心の中に二つの領域を持っております。それは当然、意識的な領域と無意識的な領域。そ、う、れ、ん、から、ね、皆さん方もそうですが、俺のことは俺が一番よく知ってるんだと思ってらっしゃるんでしょうが、実は人間は自分を知ることができません。はい。これは面白い実験してるんだ。はい。ある人がポップコーンを食べた。で、 本人が美味しいと思う、うーコーン。そして、美味しくないと評した、ポップコーンがある。それを、えー、二つの容器で渡した。ところが、後で、こう、よくよく見てみると、美味しくない方を全部食べて、美味しい方を半分も食べなかった。えなんで器の形が違ったから。ほう。 少し手首が入りにくい器で美味しいポップコーンを渡し、ガバッと口の広い紙コップ風の、うん、あのー、大皿で美味しくないポップコーンを渡すと、知らず知らずのうちに美味しくない方を全部食べてるんです。無意識に食べやすい方を食べちゃうってことですね。そうですね。で、私は味にうるさいとか言ってるけど、とんでもなくて、うんうん、所詮、 器に支配されているという こ, こういうところから入っていくと人間というのはなかなか自分の本性というのを知らないもんでございました。うん、え、この続きまた明日のマネジャーの上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷からです。無意識を科学するというですね、今週のまな板の上、知らず知らずに、思わず知らず知らずにやっているという。ええ昨日お話したのはポップコーン山盛りある。ところが器の形によって人間はその美味しくないポップコーンでも全部食べてしまう。で、お気に入りのポップコーンでも器の形が悪いと残してしまう。<笑>つまり、器に左右されるという。 はい、えー、それからこれもまた実験でありますがえー、洗剤が入った箱がある、はい、その洗剤の入った箱の色黄色青えー、から青地に黄色、うん、この3種類、はい、比べたんですってはいで、えー、一番汚れが落ちた箱はパッケージは青地に黄色だったんですって、うん、ところが中身は全部同じものなんですって その色によって、心理に影響を与えるってことですか青地に黄色。それが一番落ちたと錯覚するんだって人間は、えー。知らず知らずのうちにう。だ、そういえば、洗剤の箱ってのは割と鉢巻きしてるような、派手な色で。そうですね、水色に赤でとかピンクでとか。 これも、なんかこう、人間はいかにも知恵深く、その、いわゆる効果で考えらんでるみたいだけども、パッケージの色みたいなものに支配されているぞと。はい。それから、ストッキングでも、脳に入ってくる別の情報で、消費意欲は反転する。スト キング、中身じゃなくて、その、えっ、ー、と、入れ物ってことですかあ、失礼だけど、カナさん、ストッキングってどういう理由で選ぶのあ、でも。お気に入りのやつあるわけでしょ あ, あ、そうですね。あるメーカーの。えっ、ー、と、パッケージに載っているモデルさんにもよりますね、うんうん。あ、それだ。うん。あ、それなそういうことかな。そういうことでしょうね。うん、はい。あの、 つまり、あのー、商品に貼り付けてあるそれを身につけたモデルさんの美しさみたいなのが、はい、ストッキング、ね、あと誰々プロデュースって言ってその誰々がすごい有名なセレブだったりするとあもうこれは絶対いいもんだと思っちゃうことはありますね昨日ちょっとストッキングやったのよちテレビの BS の番組でなあストッキングをやった<笑>ストッキングってあもなんか歴史のあるもああねそうですねああれ驚くなかああああああ パンティーストッキングって日本人の発明なんだってね。あ、そうでしたっけうん。で、パンティーストッキングの発明でミニスカートって、ますます日本にしん浸透してったんだって。あ、つまりその、ガーターとかいらないああ、うん、パンティーまであるっていうストッキングっていう意味ですね。うんうん、ははははでも俺、あれ、確かに俺、高校3年生ぐらいだけど、もう商品名だけで、うつ伏せに寝られなかったよど、ねはい。どういうことですかなんかいたずらしそうで。<笑> あの、遅 そ, そうしそうで。商品名パンティだってドキドキするストッキングだってドキドキするのに、えーえー、新製品パンティストッキングって、<笑>ダブルで。ダブルのいやらしい響きがあって。<笑><笑>で、あの、F という名前の、以下、福助っていう名前のところのメーカーの方がいらして、うん、昨今のストッキングの話を後なさったけど、すごいもんなんだね、ストッキングって。はい。 いろいろ。いろいろ性能とか。から深、深読み深読みあのね、あの、割と短いスカートを高い年齢の方もはかれるって時代になったんでん、はい、あ、あるよな、ばあちゃんのふくらはぎって、青い血管が浮くじゃん。なんか、えー、あれを消すためのストッキングってあるんだって。そんなの今出てるんですか今、今すごいんだって。ぇ、えー。福助の方から聞いて、俺、感動したんだけど、はい 顔寄せ付けないストッキングってあるんですって。ところがさ、うん、それ去年発売して売り出したんだけど、全く売れなかったんだって。去年だったんですかうん。それで諦めたら今年急に注文が来たんで、今パニックになってるんです。あ、知らなかった。繊維に織り込むんだって。蚊の嫌いな何かを。そうそうそ う, そう、うん。ほう。それは売れますぜっっ、何、えつがいてさ。はい。男騙すに網目模様、つってさ。ほ<笑>うしたらすんごいんだね、うん、今。 何エツコから テ, テクニック聞いたら、はい、あれも60半ばだな。<笑>あれもな。西野バレエ団。もっと西野バレエ団も。あ2枚履くんだってな。お、それは私初耳です、ね。1枚履いといて、その上からもう1枚網を。ああ、網を履くときにですかおものすごく綺麗に見えるっていう。だからもうそれも開発してあるんだって。その、 網目ストッキング用の下に履くストッキングっていうのがあるん、ね、だ。あるんだ。それ履くと色っぽく見えるんだ。へ例え、だって今あの、履くだけで、うん、こう、シェーディング効果があって、足が細く見えるっていうのもありますし。あ, あれ、すっごいな、騙しのテクニック。<笑>錯覚です、錯覚。<笑>錯覚だけど、そうね、あれも無意識なんだろうね。南美ツ子と話盛り上がっちゃったけど、滝田さんなんか好きでしょ、網目っていうさ、網目好きだよね、男の子。網<笑>目。 マスクメロンとストッキングの網目と、あの夏みかんのな、<笑>夏みかんじゃ、冷凍みかん入れてある袋な。<笑>あ、網みですね。あーあ、れはみんな網目がいいやな。話がバランバラに、ね、なってし ま, ますうす、ね。とにかく、そんな些細なことで人間は、その、えー、消費意欲を反転させるというね、うん、文化、ファッション、政治、経済は、もう一つでは溶ける時代でないと。それから、ペプシコーラパラドックスって何え この辺は明日ゆっくりお願いしますいい、ねはいはい。はい。というわけでございますですね。はい、この次また明日の終わりの上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。えー、その、どっちがうまいというコーラ戦争があった。ど,、ね、でどっちを取るかという奇妙なパラドックスがそこで生まれた。それが、ペプシパラドックスと呼ばれるもので、目隠しテスト、目隠しをして、えー、その、テストをすると、ペプシはコカ・コーラにいつも勝っている。 飲むだけってことですよねす。はい。ところが、目隠しでなく、そう、2本並べて飲んでもらうと、コカ・コーラがいつも勝つのである。うんえ。つまり、えー、味でと言いつつも、コーラについて人は、先入観とか、なんかその手のその広告ですよね。うん、えー、すり込みによって、うまい、まずいを選んでるんだと。だからやっぱり、えー、行為を最初からこう持ってて、それを操る。 というコマーシャルは、そういうものでありましたということでありますね。はいはいえー、人間の感覚系は脳に毎秒およそ、えー、1100万ビットの情報を伝えている、えー。そんな大量の情報は処理できず、だいたい毎秒16から50ビットが意識の処理能力である。すごいですね。その間、無意識が処理に当たる。その無意識のために、 心が生まれたのであると心は生存のための重大な進化であったとはいこういわば大自然の中にポッと人間が置かれるとえー、1100万ビット1100万ビットの情報がバーッと渦を巻くところが人間の処理能力というのはまあ1秒間で16から50ビット、うん、これが意識の限界であったっていうだから なんか、目の前に見えていても必要ないと思うと、見えているのに見ないという、うん、そういう選択がえ無意識によって行われたということでありますな、はいえ。視野闘争という視覚現象があるそうであります。これはある映像を左目、別映像を右目に同時に見せる。二つは重なることなく一方の映像だけが 近くされるえ。特に片方の目に変化する映像を、もう片方に静止画像を見せると、目は変化のある方だけを見て、静止画像は決して見ない。おお、そうなんだ。こういうこと、あるそうです。はい、私も、ちょ、ちょっとそれが的確かどうかわからないけど、体験したことがある。はい。あんまりいい体験じゃない。 ね朝からなんでありますけど<笑>、うん、あのもうズバリ言うと金髪先生で荒川のの土手で撮影やってたのよ、ええ、ほんでずっと撮影やってたらそのメインのロケのキャメラが急に向こう側の方に救急車が来たんで場面にふさわしくないんで救急車が来たりなんかするのが去った後からやりますっつって、はい、救急車去 っ, 去っていくの待ってたのよ。ええ っびっくりするけどうんとあそこの荒川の土手の列車が走る鉄橋に自殺者の人があのまあ、下がってたの、うん、その向こう側で俺たちロケやってたのあそれが見えなかったってことですね全く見えないんだよかなさ ん, ん俺たちんそんで警察とか救急車の人がその人を まあね、こう、あの、助けに来て、あるいは、処置をするためにやってきて、初めて気づいたっていうさ。うん、救急車は見えてるんだけれども、うん、そっちは見えなかった。見えない。で、俺たち朝一番に来て、そこで撮影やってるからあ、ある意味で目の前にずーっとあったはずなの。そうか。全く見えない。だから俺、この視野闘争っていう、この実験はね、ちょっと身に覚えが。 あるんです。うん、えー、片方の目に変化する映像をもう片方に静止画像を見せると、目は変化がある方だけを見て、静止画像は決して見ない。うん、何を見たかさえ覚えてないんですって。見えているものを見るのではない。人間は、うん。見たいものを見るのである。それが心である。魚老、鳥の捕獲、大型動物、狩猟をはじめ、同時に絵を描き、えー、それから、その、 神様ですね。祈るものを必要とした。あるいは、お墓、神話、儀式。それが生活の中心に座った。この、生活の中心に座ったというのが、心に無意識が生まれた瞬間なのであるという。はい。これは、なるほどなと思いますなえー、漢字のお勉強一生懸命続けてますけども、うん、文字はね、3000年ぐらい前漢字が生まれたんですが、心っていうのは、 最近できた字なんですってよ、はい。面白い実験があります。皆さんよく聞いてくださいよ。生後6ヶ月の赤ちゃんがいます。で、ただのお人形でお芝居をする。丸い目と鼻の、その、板のお人形が、えー、高い頂上に行こうとしている。で、えー、力なくどうしても登りきれない。そこへ三角形がやってきて、押し上げる。 次に四角形が出てきて、丸と三角の邪魔をして突き落とす。すると、六ヶ月の赤ん坊は、三角に手を貸して、四角には触ろうとしない、うん。意味のない正方形とか長方形の、そのドラマ、その中の悪役の四角形を、六ヶ月の赤ん坊も嫌うようになる。こういうことを考えると、人間というのは、 やっぱりなんか宗教を作ったっていうのはつくづくわかるような気がしますな。うん、はい。くの次また明日のまな板の上で、うん。おはようございます。武田鉄也です。おはようございます。水谷香奈です。香奈さんが、え本当ですかえっそうなんですかあのね、ものすごく困るの、ね、よ、その質問は。道、う、具、ん、のラーメンが美味しいですかうん。ええー、あのー、ラーメンは全部同じ味だと思ってんの、ね、ええー だからだどこも、どこも美味しいってことですかそれが当たり前だから。あ、そういうことなんですかそうそうそうご。ご飯の味で一番うまい店はどこですかって<笑>そんなのご飯はご飯体っていう。へえー。ラーメンはラーメン体ってことラーメンはラーメン体。へぇー。ラーメンはそれで、他に何がうまいかが勝負でしょう。 ミニ ミ, ミニ餃子ね小指ほどの小さいミニ餃子がうまいとか、うん、あのワンタンがうめいとか、はい、そ, そこからが勝負で、うん、ラーメンがうま い, ういうなんそんなもんでどこがおいしいとか言われてもあやそうなんだ面白い何て言うのかなあそ う, でう他で勝負せっちなもんで、はあ、絶対答えないよあそうあ今度聞いてみようじゃん今度あの あの、ラーメン屋さんの場所は教えてくれたりする、えー、だけど、えー、美味しい美味しくないって、関東の人が言うのが不思議で仕方ない。じゃあラーメン並んだりしないんですか並ぶ馬がどこにいるね、えー。びっくりするよ、関,、えー、関東。ではもう行列ですよ、美味しいっていうところは。大体いいな、えー、客を並ばせるような、その店が間違っとるんだよ<笑>ん。並ぶからこそ美味しいっていうのがあるじゃないですか。 いや<笑>それは変、発想が。とにかく、授、は、業、い、入ります よ, よ、はい。お願いします。聞いてください、えー。とにかく人間の心というものを扱っておりますけども、この中に、えー、やっぱり人間の心をものすごくこう大きく操っているのは、えー、無意識であると。 えー、人類は、あの、脳というのはですね、爬虫類の脳とか、哺乳類の脳とか、それから人間らしい新哺乳類の脳とか、こう3層からなっておりますけども、えー、人類というのは20万年前突如として心を持つようになった。で、心を確かに機能させるようになったのはわずか5万年前、はいで。ここから表情を持つようになった。 表情ってのは複雑なんだな。人間というのはね。はいはい、喜び、恐れ、怒り、嫌を悲しみといった基本的感情の表情が、やっぱりこう、文化や生活が違う人種の中でも共通しております。これだから、やっぱり、すごいことなんですが、どんな赤ん坊もそうですが、優しくて親しげな言葉をつぶやいていても、その人の目つきがちょっと怖いと、あ 嘘ついてるって。やっぱり人間っていうのは表情と言葉っていうのが重ならない限り絶対に信用しないというね。うんはいえー、重大なことはいかな文化に住もうがいかな人種もその表情の中で作り笑顔を見抜くという。うん、これ作り笑顔ってものすごいね人間って見抜き方がね。はい うんえー、これは重大で心は裏表を持つ証拠そして時折無意識が人に意識と真逆の動きをさせるということなんでありますね。これ例えばでありますか、ね。アメリカの国立公園で看板とメディアの公共放送の両方で勝手に花を摘むな。ゴミ捨て禁止を訴えて特にひどい場所を映像で訴えた。 こんな汚いことしてるんですよ。はい、ねところが、その場所はそれから以降、もっと人がゴミを捨てるようになったっていう。で、あたりの木を切り出してもしだ持ち出すものまでが現れてしまった。えー、この公共放送のために 8% まで被害は増えた。ここはこんなひどいことしてますよ。勝手に木切ったり花摘んだり、ほら、ゴミ捨ててますよ。それを報道したら、うん、なおさらひどいことになった。 っていうね、はい、これは訴えと逆でみんながやっているので、うん、私もやろうというやる気にさせるんですって人間を。 だって、空き缶捨てるなって書いてあるところはすっごい空き缶捨ててありますもんね。本当になぁ。あれは、その真理ですねえーえー、意識への呼びかけは時として、無意識を呼び覚ますことがあるのである。だから本当にこの辺、カナさんの住んでらっしゃるメディアって大変ですね、えー、そういえばさ、こんな悪口言っちゃいけないけど、俺も内側の人間だから、あの、一言みたいに言えねえけど、あの、脱法ハーブはやめましょうって言ったら、急に増えたよな、うん あれは増えたんですかねそれともこうみんなが注意するようになったから、うん、その分ニュースで取り上げられて増えたように見えたんでしょうかね現実に。いろいろ考えられるらしいよ。あの、もうすぐ売れなくなっちゃうんで値段を安くしてばらまき始めたとか、はい、そういう諸説あるんですけど、でも、何にしてもある事件の傾向というのは、 やっぱり一つの報道をきっかけに逆に収まるどころか広がる傾向というのが事件の性質として持っておりますね。うん、まあ中には、あれ、脱法ハブってあるんだって飛びついちゃうバカ者もいるかもしれませんしね。そ, ね、うん、でその点でやっぱりうまいのは、うまい違がなんていうかコンビニエンスのね、おトイレで用を足してこう出口に出 か, かかる扉のところにね、 綺麗に使ってくださってありがとうございますって書いてやると、はいはい、いや、それほどでもねえよっていうね。人間として当たり前のことをしただけさと思わせるという、先にお礼を言ってしまうというのは、うまいですな。はいあ。あ、時間いっぱいでございますね。この次またその話いとの上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です、えー。昨日話したのはなかなかショッキングでありますけれども、意識への呼びかけは時として無意識を呼び覚ますことがあると。えー、ここでこんなひどいことをしてますよ、皆さんと言って、とある放送局がひどく汚された森を映した。 で、それを映した瞬間から、えー、花を摘んだり、材木、あの、木々を切ったり、かゴミを捨てたりしている場所を映し出したらあ、次から、なおさらゴミを捨てる人がそこに集中し、花は摘まれるわ、木なんてのは勝手に切り倒されて、もっとひどいことになった、という。この辺、意識への呼びかけは、時として無意識を呼び覚ます。つまり、やってはいけませんよ。 という呼びかけがやってもいいんですよと聞き間違えられることがあると。うん、はい。ねそういう意味では報道というのはやっぱり難しいと、うん、いう話を昨日したんですけども。カナさんの無意識ってな、うんなんなの？私の無意識、うん？そんなの考えたことないので。考えそれ、ね、無意識だから。うん、じゃ人から見たらわかるのかもしれませんね。ああ。その無意識に。 やってるみたいなこととかでもあなたは前から思うけどあの好き嫌いに関してものすごく表面に出る人だよね出ます<笑>ちょっと待ってください出ますそれはやっぱりあなたの体を守るためのやっぱり絶対に引けないところの生き物のあの反応だというふうに思いますよね、はい、俺は何なのかな俺はやっぱ 女性に対してあんのかな。どういうことですか。あ, あなた旦那さんの不機嫌、機嫌ってわかる。わかります。ああ。てつやさんも、それはすごくよくわかる。手に取るようにわかるね。<笑>あの。自信性の微動っていうの。カタカタカタカタカタカタって揺れてるっていうのがね。<笑>はい、うんうん。ああいうのはやっぱり夫婦の無意識の。<笑>ああ。 共有なんじゃないかな。でやばい。俺の方は、奥様の殺気ってのは、感じますよ。そんなに殺気感じます殺気感じます。それも大変ですね。きついよあのー、本当に、はい。あのー、心の中にグラフがあって、針がいつもこう震えてるんだよね。あ, あ、えー、カタへタあタっっていうのはね。あら、俺、あれでもわかるよ。あの、鍋の取り上げ方と落とし方だけでも。 でも、台所から聞こえてくる 音, 音って違うって言いますよね、うん、それで不機嫌な時って絶対にリズムに乗ってないの、ね、よ、うん。ああなるほどあと包丁の音が悪いとかね。そうそうそうあのなんかあの機嫌がいい時はねリズムが。で、なんかそういうリズムがあるんですよ。うんはい、これがね不機嫌な<笑>みたいなあの非常にランダムな。 あの、ダウンだよね。打つ音だよね。音でやっぱりわかるんだ。だからやっぱり人間ってどちらかっていうとやっぱり無意識全開にして生きてるんじゃないかな。それから、あの、ラジオ以外でもね、ライブステージなんかで、こないだステージで、なんなんだろうね、あの、あのジェントルマンは。母親の思い出話を言っておりまして、私の母親の思い出話はもう落語の話と同じですから、 ここで笑いとかっていうのは決まっておりましてちょっとネタなんでありますがあのちょっとご披露しましょうかね、はい、そのネタをね私のパターンはあの母親は子だくさんだったもんで一人一人の子供をあんまり可愛がる余裕がなかったとでそれは6歳の時の思い出でありますが我が母は私の頭を撫でながら 小さな声でこう言ったもんです。哲也。母ちゃんはお前を産むつもりはなかった。うんえー、それをカラカラカラっと笑うところに戦後の母親のたくましさがあるんです。って言うと、ドカーンと受けるときは受けるんですな。はい。で、これなんでかというと、段階の観客にとって、お客さんにとって、この母親たちのストレートな、その、ハッピーエンドではない子作りというのは、ん日常茶飯事で、 子沢さんでしたから、やっぱ兄姉から拾った子だとかね、じゃがいもを入れる箱の中に入れてお前は川上から流れてきたとか、そういう、忌憚話を散々からかいでされるんですよ。はい。ところが今の世相は変わりましたから、若い方だと脳反応ですが、うん、段階にこの人口問題を触れると笑うんですな。うん、こんないだね。 ちょっとあの夜 の,、はい、あの真夏のディナーショーっぽかったんですけど突然ジェントルマンがね叫び出しまして他のお客さんが笑った瞬間に突然その人だけが「苦しかったんだ!」っていうね。ねえ。 相当気持ちが入 っ, ちゃったんです、ね、その人に、ね。親で苦しかったんだよってい う, うんその声がね尋常じゃなかったんですね。はい、で思わずまあちょっと触れないとまずいんでね「ああお宅様はだい大事にされた家庭にあのお生まれになったんですね」っていう言葉を投 げ, 投げたら「俺は大事に育てられた!」って言いながら、はい、ちょっとホテルの人の動きが慌ただしかったんですが。 それから二度と発言なさらず、うん、なんか打ち損なったく、釘のように首をうなだれて、じーっと40分動きませんでした。何かきっと別の思い出と語り合っていらしたんでしょうね。お酒も入ってたんでしょうかね。ほんのわずかね。泥酔ではありません。うん、でも、やっぱり 何, 何かを刺激したんでしょうね。うん、この続きまた来週のまな板の上で。 おはようございます武田哲也ですおはようございます水谷佳奈です佳奈さんから一言ねえ、えー、アベックは死語じゃねえすか<笑>最近アベックってもう言わないですよねああ今なんつうの、えー、まあツーショットかカップルぐらいですか、はあはあ、なんかアベック古いツーショット<笑>はい、えー、ですか ね, ねもうごめんなさい反応する力がございません え、知らず知らず人間の中にある無意識でございますね。それを、えー、まな板の上に置いているというね、ネタ本はあります。あなたの9割を支配する無意識を科学するという、レナード・ムロディナワさん。これ科学者の方でございますね。ダイヤモンド社から出ております。えー、まあ、無意識の不思議ですね。で、これテーマでありますけども、つまり人間の意識は生涯を通じて、 一定不変一貫している心理というのが信じられてきたけども、えー、真相の心理は人をダイナミックに内から動かす。えー、認知心理学、実験心理学等々で確認されたことでありますけども、心理地動説という心は、その、一定不変ではないんだと。無意識によって実は心っていうのは何のことはない。その、ね。 大きく動いている、はい。人間とは守備一貫したものではない。うん。はい。ああ。やっぱなんか、人間というのは、そんな守備一貫した生き物じゃないですな。はい、どちらかとしたふわふわ、ふわふわ、<笑>しとるような生き物でありますね、えー。心と体は意識で結ばれるほど単純なものではないのだ。医学でよく言われる、えー、プラスイボ。プラスイボ。 何の効能もない砂糖が頭痛に効いたりする。ねえー、人間の心と体っていうのはそういうもんなのだということでありますね。そして、こんな実験していいのかなっていうような実験が書いてありまして、こう凄まじい実験でありますが、心臓壁の筋肉に血液が十分に流れない慢性の狭心症の方がいらっしゃる。はいね で、時に激しい痛みを伴う対処として手術によって、えー、この胸、えー、胸腔内の動脈を何本かあえて縛る。すると、心筋の中に新しい血管が生まれて、血液循環が良くなるとされているという。なんか、心臓に新しい芽を植え付けるというような手術があるんでありますが、こんな実験、本当にした人いるのかな ?18 人の患者に対して、13人は手術をし、そのうち5人に対しては、 胸は開くだけ開いたが、うん、何もせずに、また再び縫い合わせた<笑>。すると本当の手術を受けた18人中15人は、もちろん改善するが、うん、何もしなかった5人に関しましても、改善したっていう。もうれ結果往来だからいいですけれども。死人が出たらどうするんだっけすごい実験ですね。西洋にはこういうの、なんかいるな、すごい人が。あの、老人ホームで約束しといてね。うん はい、死ぬまでの観察をさせてくれとか言って、はあ、条件を二つに分けて、はい、なんか老人心理学を追求する片方の老人は自由行動を増やし、片方の老人は規則正しくという。それでなんか了解をとって、はい、どっちが生き生き最後まで生きて、やがて死んでいったかっていうのを5年間にわたって調査した結果ですとかってあるの、はい、まあいいのかなってあるんですが、はいはい でもこれはすごいですね、このプラスイーボーは。ええー。あの、変なことですけど、あの、頭の低すぎるお医者さんっていうのは、うん。あんまり効かないんだってね。ああ、腰が低いってことですかうん。確かに大先生っていう方が来てくれた方が安心感、信頼感は無意識のうちに芽生える気はします。それで、なんかね、俺すごい話だなと思ったけど、あの、 今、あの、俺なんかもう、心臓大きいのやりましたからね、もう病院とは本当に近しい関係なんでありますが、うん、やっぱ呼び名として、患者様っていう言い方があるじゃないはい。あれ、なんか抵抗あるんだよね。私もそうです。様までつける必要ないよね。患者様がって言われると、なんかちょっと違う違和感ありますね。ねえ。うん、俺、あそこで様つけられてもすごく。ええー。困るんだ。でも最近多いですよ、患者様っていう言い方いやいや、あれはね、使わなきゃいけない、ねあ。あ、そうなんですか だから絶対に呼び捨てにしちゃいけない。だけど、あ、ある権威がないと。つまり、これ、あの、プラスイボーの今お話をしましたけども、えー、例えばこんな実験もう一つあるんですな、えー。視覚能力に影響を与えるビタミン注射の実験と、被験者には伝える。なんかこう、えー、この注射をしますと、ちょっと視覚が歪んだりしますよ、なんていうことを言って、 実は、その注射の中身は、アドレナリンであると。で、えー、被験者、注射後に仕掛けの人物がいて、えー、私も同じように、あなたと同じ実験を今受けたんですけど、なんかあれ、視覚に影響あると言いますけど、なんか、注射されるとなんか楽しくなってきませんとかって。とか、視覚じゃなくて、気分に効いてるみたいで、私なんかウキウキしてきたんですよ、って、 いう情報はい、そうするとその患者さんはウキウキしてくるんですって本当にで別の被験者には別の人が「なんかあれ視覚に効く」とかって言ってましたけど「私あれ打たれたらイライラしてきましたね」とか言って言うとその人はイライラしてくるんだってへえこれはアドレナリンでただドキドキカッカ。 してるだけなんですが、うん、それを気分がいいとか悪いとかっていうジャッジに用いると、ッ下をイライラ。うん、ね。からドキドキをウキウキに。そんな風にこう、脳が勝手にジャッジしてしまうという。はい、人間というのはあくまでも気分の生き物なんですね。うん、え, え、この続きまた明日のナネタの上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷奏です。釣、えー、り橋効果とかって信用するんですかうん。釣り橋にあの、恋人、ね。ツーショットだっけ。カップルでね。カップルをね。うん、で、こう橋を揺らすと、その橋が揺れるというドキドキを恋のドキドキに人間は勘違いしてしまうという。はい。その逆のことも言えるわけですね。うん、ドキドキを怒りに。だから 感情というのは、えー、後の問題であって生理がまずある。だ、はい、からやっぱそうやって考えるとあの無意識というのはとても重大なもので脳、はいえー、というのはとにかくこじつけます。これはあの長く生きとくと分かりますよ皆さん60超えますと本当に脳ってこじつけるね。お まだあなた若いから身と身とね体と心がくっついてまだこうしっかりね重なってるからもうじじになるとなゆっくりね鼻があってね、う、っ、ん、てか離していくんですかかしていくん だ, <笑>くんだ<笑>うんそうするとなんかね身がいっぱい引っ張られていくのが自分で最近分かるようにうわ全然ちょっとイメージが湧かないですその引っ張られる感がうん あの、今ね、ちょっと3枚に お, お下ろせないかなと思って挑戦したやつで諦めたのは、はい、神話をやろうとしたんだけど、放送でこう、ちょっと不適当な言葉をいっぱい使わないと、うん、神話全部が説明できないもんですから、はい、日本の神話ってのは相当面白いですよ。だけど、うん、ちょっとやっぱりこう、あの、非常にこう、使いにくいと言いますか、うん、放送ではこう、 あのー、使えない言葉を盛り込まないと神話全体が説明できないもんですから。で、一つだけ、こう、最近この年齢で着実に、こう、自分で、そうなんだなぁと握りしめているのは、幸せだから笑うんじゃない。そうじゃなくて、反対。笑っているから幸せなんだ。 っていうう ん, なんか感情というのは実は反転しててなんかこう世の中をひっくり返してみるという、はい、なんかそのそのそういう習慣を自分にやっぱりこう今つけようとしているみたいですね。はい、一番私がショック最近出会った言葉の中でショックだったのは「あの私などというのは一個の道具にすぎない」。 この生命活動の中心にあるのは生き延びる力である。私が生き延びる力があって、私の命が生き生きしてるかどうかが一番重大であって、これは正しいです。これは正しくありません。そんな物事の判断が、こうなんか、世界を動かしているんではないっていう。はい、この辺も抽象的でトンチンンでしょ、えー。でも、 よ世の中って非常にシンプルに見えるんだけどなんかやっぱり訳のわからない力が動いてるよ、うん、それを無意識と呼んでいいかどうかわからないけど、はい、でちょっと番組番組ちょっと離れちゃうけど、はい、あの、うん「奇跡のリンゴ」って何回もこの番組であり、はい、ましたね木村さんですよね木村さんはいあ木村さんうち、はい、の, のリンゴ園行ったのよこの間はい これいいんだ。え、いいというのは木村さんがまたとんちんかんなこと言い出すのよ。うん、お、追い脇山の裾野に木村さんのリンゴ園があって、その、おい木山の向こうから、命のエネルギーがね、ダーンと流れてきているわけ。とかっていうわけよ。<笑>あの人がいると説得力あるのよ、うん。あの、自分の赤くなりかけたリンゴを前にしてね、語り始めると。 うんうん、ち, ょちょっと詳しく話そうか。はい、木村さんちのリンゴ屋入るんですよ。もうね、ちょっと手つけられないの。奥さんが喜んじゃって。裸足で歩き始めちゃってる。あ、それ哲也さんが来てくださったということですかあ、いやいや、うん、俺んちの奥さんが。奥さん哲也さんの奥様がああ。で、気持ちいい気持ちいいって。確かに気持ちいいのよ。うん、もうブルースカイでさ、北栗の。で、追い焼き山がくっきり見えて。 でその時にまあ友人も23人いたんだけど友人がやっぱりその追い脇山の向こう側があの例のあのあれだよねあの八甲田なんかが あ, あの続く広大なあの北の山脈がある、はい、そこから命の波動が降り降りてきてここの畑に流れ込んでるっていうへえ足元見たらもう虫が飛んでるわ跳ねてるわね、うん 土がね、うん、指入れると入っていくの。で、俺たちが遊んでたら、弘前大学と横浜国大の研究班の人たちが、木村さんちの1平方メートル30センチの深さに何匹のミミズがいるかっていう調査中な、うんはい、うん。え、農薬使ってないんですよね。そうそうそ う, そう、うん。で、世間話してたら、かなさんの小指ぐらいのミミズがいるの。うん、はい。 つまりもう生命がもう命がもうみなぎってるわけですね、うん、そ, それで木村さんがり、うんご思いで皮ごと食べられるからっていうので う, うちら家族を食べたのよはいうまいのなんのえちょっと話脱線しておりますが知らず知らずのうちにというこの深い話をえ明日も続けます おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷加奈です。昨日はまあ話をガバッと脱線させまして、はい、木村明徳さんのリンゴ園に、えー、行ったというね、うんえー、例の無農薬でリンゴを育てると、やっぱそこがね、すごく快適だった、えー。ちょっともう、あの、我が家の行動を話しましょうね。はいえー、弘前行って、木村さん家に寄って、もう大歓迎受けて、うん、木村さん本当にどうもありがとう。あのー、我が家族のためにね、 あの、リンゴをもがし、もいで食べさせたいっていうんで、うん、好きなだけ持ってって、言いながら、うん。えー、それでもう、カゴいっぱいいただいて、うん、あのー、その木村さんちのリンゴ園を、をまあ、あれしたんですけど、でも、忘れられないぐらいいい景色でした。うん髪がかっ ってるぐらいね、横にそれを煽る友達がいたもんで、ええ、昨日まですごい雨で心配したんだけどあの竹、ー、田さんが飛行機で着いた瞬間から追いがき山からバーッと雲が消えてなくなってすごい綺麗な青空になったって、うん、でなんか木村さんってなんかそういう神が か, かった人じゃんなんかあの UFO を見た時に「UFO は見てるわ竜、ね、とばったり会ってんこんにちは」って竜に挨拶したとかね何かそういうことをええ おっしゃる方なんでねでその後の話ちょっと全部喋っちゃうね、はい、木村さん家離れてから三内丸山行ったのよはいあの例の縄文の遺跡を見にね、うん、なかなか良くてね、うん、三内丸山俺も、まあ、近くなんですかいやいや車で結構かかります、はいうん、だからもう青森県転々とした、はい、うんで三内丸山見てやっぱり自分縄文好きだから いいな、つって。で、それから、えっと、もうホテル名も挙げてしまいますけども、おいらせっていう、あの、例の渓流で有名な場所へ行って、はいえー、そこの星のホテルっていうとこ泊まります。うん、で、星のホテルついたら、もう、このホテル素敵でね、えー、大きい暖炉があって、暖炉の煙突というか、えっ、ー、と、銅卓みたいな、 巨大な銅鐸みたいな、釣り金みたいなやつが吊るしてあって、下で火を焚いても煙を全部、その巨大な銅鐸が吸い込むい。で、その巨大な銅鐸を見ているうちに、娘が、太郎さんよって、その、その巨大な釣り金状の銅鐸のデザインをしたのが、岡本太郎だったのよ。だから例の、あの太陽の塔、 ぽいやつが、デリーフでいっぱい刻んであるわけ。へで、なんか、その、好きらしくてさ、娘が、その岡本太郎っていう、その芸術家の作った。で、そこでお茶飲んでたら、すごい気の利いた人たちがいて、自分でコーヒー豆をひいて、お茶を飲むことができますよ、つって、コーヒーを飲みながら森の中を見ると、岡本作品が見えるの。 岡本太郎さんの作品、はい、で「いいね」っつってまあ、次の日だな例の「追い出せの渓流」を堪能して、うん、それで最後は「宗像志向に志功っていいじゃん俺好きなのよ、はい、で志功のあの記録フィルムとかあるんだけどいいんだよね宗像志向ってね、はい、あの自分が感動するとちゃんとお礼を言わないと気が済まない人でね、はいええ あの、有名な話は、風景画を描いて、いい風景画を描かせてもらうと、全風景に向かって、ありがとうございましたっていうのよ。はあ、その胸しこうね。んで、我らは青森の旅を堪能して、新幹線で帰路に着いたわけだ、はい。ね。これがね、振り返ってみるとね、一本繋がってんですよ。えー、何, 何、何何ですか なあ、カナ、うん、宗方志向さんと木村昭則さん、なあ、似てるよね。ええー、雰囲気がってことですか雰囲気が。北の言葉もそうだけど。お写真でしかどちらも拝見したことないですけれども。もう一人人物。ん岡本太郎。ああ。宗方志向と岡本太郎は芸術家として共通点があるんだよね。うどうぞ。 どの、どんな共通点でしょう共通点<咳>うん。共通点うん。宗方と岡本太郎。えどういう共通点うん。わかんないです。縄文だよ。え二人とも縄文時代に対する永遠の憧れがあるんだよ。あ、そうなんですか岡本太郎って縄文だよ。縄文時代が好きで仕方ないあの人は火炎時見てひっくり返るのよ。なんだこれはおなんだこれは 爆発だ爆発だなんでこれは縄文に影響されてらっしゃるんですかの、ね、作品。つまり、私はね、あるいは武田の家族はですね、青森に行こうつって友人を訪ねたり、奥入瀬渓谷を歩いたりしたんですが、結局、縄文っていう景色を見に行ったんではないだろうか。うで、これは知らず知らずのうちに、今週のテーマに重なりますけども、 選択してて、うん、ある日でたらみにやったことがある年齢になって振り返ると綺麗に辿ってたっていう、はい、そういう体験ってあると思いませんカナさんもありませんそういうのまだないかもしれないですねいやあるんですよ今気づいてないだけですよこの不思議な不思議ななんかこう一つのテーマを実は追っかけてるんじゃないかっていうことにふっと気づくという、うんはい、え明日ね そんなことに気づいた有名な人物を一人紹介しましょう。で、はい、この続きまた明日の笑いとの上で。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香なです。昨日はちょっとあの、知らず知らずのうちに家族旅行をしたんだけど、でも、その家族旅行の中でもなんかこう、後で振り返ってみると、行ったところに全部テーマがあって、青森が持っている縄文的なものを訪ね歩いたっていう。はい 志向宗像志向の逸話とかって面白いよー、はいあのー、若かった時に、あのー、青森県出身の若者ばっかり集まって期待される若者を励ます会っていうのがあったんだって、はい、その中に対馬家の坊ちゃんがいたんだって対馬家の坊ちゃんは東京で太宰治っていう名前で小説を書き始めてすごい注目されてて。あ それで青森に帰った時にす太宰が挨拶するんだよね。えーはい、で太宰は例のハニカミをポーズとする人じゃない。えー、だからそのちっちゃな声であのペンネームで名乗ったらしいんだよ。えー、太宰ですっていうのはね。はい、そしたら奥の方からさ牛乳瓶の底みたいな眼鏡かけた青年がさ手を上げてさ「すいません聞こえません!<笑>」はい。 頭に来たらしくてさ、うん、その時のことずっと太宰が書いてんのよ。私を侮辱する田舎者がいたって言って、うん、それが志向さんですね。それが志だ。ただ不思議なんだよな。何十年かして、えっと、太宰が芥川賞の候補になった人間失格とかっていう作品を提供した時に志向を指名してんのね。表紙の。 はい、俺そういうなんか 無, 無意識の巡り合わせとかっていうのは大好きで、うん、あのー、一見自分はランダムに自由に動いてるつもりだけど実は一本何かっていうね、うん、で今日紹介する話はそういう話でスティーブ・ジョブズ、はい、今伝説の人なんでしょう、えー、ねえ。 さん好きこういう人いや好きかどうかは分からないですけどもすごい人だなぁとああ今の世界を作っちゃった人なんだなぁっていう感じの、ね、今度なんかあのなんとか「シックス6」って新製品が出たけど「iPhone6 <笑>」iPhone「iPhone6」iPhone あ, そうかそれだ<笑>あれ出たけど<笑>、はい、一部評論家の間ではスティーブ・ジョブズがい生きてたら「うん、あの新製品だ」っつって宣伝しながら発売はしないだろうって。っていう人いますね。 ねうん、あなんかスティーブ・ジョブズさんっていうのはなんかもう全部画期的で非常にわが ま, まというか強硬なんでしょ、うん、こ, この人 の, あの若者に向かって言った言葉の中に「点を結べ」っていう、うん、そういう言葉があるんだって、うん、人生の中で一見無関係に起こった点があるそれをしっかり結んでいけそこかから新しい発明とか リノベーション、イノベーションが起きるんだっていう。まあちょっと今、ちょゾクゾクしました、その言葉。ああ、なるほどな。点をつなげ、ドットを結べって言ったんだってね、この人。ドットを結べ。うん。はい。で、この人のものすごく変な運命があるのよ。はい、この人頭良かったんでしょものすごく。いや、そうでしょうね。で、頭良いいくせに、 大学入ったら何日かで辞めてんのな、この人。それほんで、それから何やってたと思う天ぷら学生やってたの、この人。え天ぷら学生。天ぷら学生天ぷら学生ってのも古いよな<笑>。天ぷら学生って何ですかいや、衣だけが大学生っていう、あの、そこの大学生。天ぷら学生って。それを天ぷら学生っていうのは昔のこ<笑>とあの、つまり、潜りだよなあ。あの、授業だけこっそり。ああー のの大学のが学生服着て、うん、まあだからアメリカには学生服ねえからなんて言っていいかよくわかんないけど天ぷら学生って言っていいかどうかわかんないけど、はい、潜り込んでハーバードかな、うん、ハーバードじゃないかもしれないごめんなさいとにかく優秀な大学の授業を機きに、うん、何の授業を取ったと思うこの人えっ、ー、まあ普通は何ですか数学系ですかそうそうあれだけの発明をする人じゃ後に、うんはい、この人 あのカリグラフィーやったていうのは、うん、あのあれだよねまぁ、あ、ちょっと文字をデザイン化するそうそうそう文字デザインってこと、ねえー、でそれがこの人の運命を変えるんだよカリグラフィーやってらっしゃった方なんだうん そ, それを学んだんだって、うん、後の人生の中でもスティーブ・ジョブズはあれは最高に僕を変えたドットであった点であったってへえー、どういうことなんだろうあれは この人が初めてやるんだってな。パ, スパソコンで。書、うん、体のチョイスを。あ、あ、そこから。そこから、書体変換の種類を最初から何体もすでに用意しといて、書体をチョイスできるっていう。ああ、そうなんだ。うん。はあ、これ、この話驚かないいや、まさにこうドットが繋がってますね。つまりね。 こ, この人は天ぷら学生で古い言葉で言うと、伊藤史郎さんがお使いになる言葉で、<笑>私は早稲田の天ぷら学生だからって言ったその、伊藤さんがお使いになる天ぷら学生の時代に、スティーブ・ジョブズはなんで自分がカルグラフィーに興味を持ったのか分かってないのよ。そうか。全然自分の未来に何が待ち受けてるか分からないんだけども、とにかく興味があったんでしょ。その興味が、 後の商売で、ドンピタ最高のアイディアを提供してくれる。ドットを結べ。まさしくこれ、知らず知らずの無意識が彼になせた事業なんでありましょう。はい、この杉きまた、学たの上で。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香なです。今週、知らず知らず無意識ということを扱いつつも、人間の別の見方ですね。はい。えー あのこれはもう今年の大まとめに入ったら、うん、あの触れようかなと思うんですがなんか今年はまあどの年もそうですがあのこう天変地異ですね、うん、あの山が崩れ、はい、山が火を吹き煙を上げというようなことが あの、非常に多かった年ですよね。えー、台風で今年もなんかね、集中豪雨があったり、ま、あいろいろありましたけど、でもやっぱり、あの台風だって、人間を苦しめるために生まれて、あの、日本を直撃したり、アジアの国々を襲ってきてるんじゃなくて、何かのバランスのための渦巻きなんでしょうね。 あれぐらい強いものが海水をかき回さないと、うん、もう俺なんかいつもそう思うんだよね。そうか。自然だからな。らうんはい。まあ人間というのは、えー、5万年前アフリカから北ヨーロッパへやってきて、えー、で、もう実はその人類というのはもう絶滅してもいいぐらい数を少なくした、そういう歴史を持ってるんでありますね。はいで 絶滅してもいい生き物だったんですよ、うん。うん。ところが、その間に脳に不思議が生まれた。で、えー、生命そのものに、えーま、救命胴衣を着させた。その不思議こそが無意識ではなかろうか、と、この本の著者は言っております。レナード教授は言っております。えー、事実として現代も正しい自己評価を持つ人の大半は軽度のうつ病である。へ 自分自身に対して前向きな錯覚を持つこと。それが実は個人と社会にとって素晴らしいことを次々起こす。前向きな錯覚。そう。はあ、自分にとって正確なくらいその事実をつかむっていうことは自分と社会全体を暗くしてある、してしまうんであります。 手段はどうであれ前向きな気分へ促されると人は人と多く交流しようと多くの人を助けようとする傾向になる、はい、自分に対して良い感情を抱いている人は協調的建設的難題に直面した時に粘り強さを見せるのであるつまり自分に関してうぬぼれてないと。 人間は弱くてもろい生き物なんですよう、うん。やっぱり、あの、小さなラジオ番組、あの、聞いてくださる方がいるとか、あの、俺の言葉を待ってる人がいるんだとか、なんか、そういうささやかなうぬぼれが、さ、う、ら、ん、なる自分を勉強にという、なんか、そういうことってあるじゃないですか。はい やっぱり、使命感のない命ってのは悲しいですよね。えー、私がこの本に惹かれましたのは、サブリミナル無意識を、えー、同じものの別の呼び方として扱う、えー、実験心理学の面白さであります。で、これはある意味で、脳の失敗学として見ることができるで。脳というのは錯覚し、どの人も失敗するで。一番大事なことは、正しく錯覚し、正しく失敗すること。 うん、そうすることが命を元気にしていくというはいなんかそういう手順ではなかろうか想定外の出来事のみが人間を成長させるだから世の中ってやっぱり1週間先の天気はわからない想定外なのよ、はい、でうんかやっぱりこう大変こう申し上げにくいことなのかもしれないけどやっぱり こう、想定内なんていうことは世の中に一つもないという。うん、で、私たちはあまりにも想定内を振り回しすぎてるのではないだろうかと。ね。うん、えー、括弧して私こんなことを書いておりますな。メディアは今も科学の手順を信じて、評論家は日本国の政府を激しく叱り、 えー、経済学者たちはアメリカはいつか危ないことになるぞと不安を煽り、えー、軍事専門家は中国は危険だぞこのまま行くと、と言っていると。しかし、どうも世界はその逆で動くんじゃないだろうかっていう。う逆の想定もしておかなければならないんじゃないかっていうね。はい。はいえー、で、えー、人間というのはやっぱり いっぱいからたくさん学ぶんだ。意識は人を1割しか動かさない。人は9割の無意識で動いている。実験心理学が出した結論は、それが人間という生き物に対する見方である。ならば、世界を見るときも、想定内で見るよりも、想定外の出来事が世界を動かすということで見た方が、正しいのではないだろうか。9割か。 そういうもんだよ。はい。やっぱり世界を動かしてるのは9割の無意識でありますね。うん、すごいな、俺、一番最後に。ッコしてね、次の課題を書いてるよ。はい。アフリカを出て生き残った猿。それが私たち人間である、うん。では、アフリカに残った猿は、なぜ猿のままで人類になれなかったのか。はい。今、勉強中です。<笑>はい 待っててくださいね。はい。我々はなぜ人類になり、なぜ彼らは猿のままなのか、ね。そのあたり必ずまた勉強して、必ずマナ板の上に置きたいと思います。来週はまた別のネタでご機嫌伺いたいと思います。